門前生体英太三忍人を痛め続けて25年本気で痛いたい覚悟決めたい人は概要欄もん絶英体楽しん、ね、でこの音をさっき触った時より全然柔らかいの分かりますかはいこの辺は張りもだいぶ減りましたね、はい、ということは、はい、足の疲れから背中上がってきてたよ、はい、というなことだったんですねはいだいぶましたね、はい ではえっこ使いとかも硬、ね、くなるからね。 少し雰囲気にしたら教えてくださいねああああ 腰ということだったので、はい、腰はちょっと触らないようにしていきますね。 もういねめちゃめちゃ凝ってますね。